皆さん、こんにちは。STMicroelectronics では、組み込みアプリケーション上で動作する人工知能、いわゆる組み込み AI 向けのソリューションを多数提供しています。今回は、ARM Cortex-M ベースの STM32 マイコン向けの組み込み AI について、デモを交えて紹介します。今回紹介する組み込み AI とは、AI の学習と推論という2つの側面のうち、 推論についてのアルゴリズムを組み込みアプリケーションに入れ込んだものを指します。汎用マイコンで動作するため、専用のハードウェアや処理性能を必要とするクラウド、サーバー、GPU を必要としません。また、組み込みアプリケーション自体がスタンドアローンで AI を実行しますので、ネットワークにつながらずに AI による推論が可能です。そのため、 ご覧のよううなな小型なデバイスででも AI が実現できるといい特徴を持っています組み込み AI 実現に向けたステップは大きく学習フェーズと推論フェーズに分けられますまずニューラルネットワークモデルを作成する学習フェーズではその学習のための教材となるデータ収集から始まりますさらに教材データが何に分類されるかのラベリングいわゆるアノテーションをし このデータを使ってディープラーニングフレームワークにてニューラルネットワークモデルを学習させます。さらにマイコンを使った組み込みアプリケーションでは通常 Python 言語で記述されているこの学習済みニューラルネットワークはそのままでは実行できません。そこで推論フェーズでは学習済みニューラルネットワークをマイコン用コードへ変換しマイコンに実装することでマイコン上での推論実行が可能となります。 ST では学習済みニューラルネットワークをマイコン用コードに変換するツール、STM32CubeAI を用意しています。このツールは Cafe、Keras、TensorFlowLite、o n ト x f o r m a t といった各種ディープラーニングフレームワークとの総合運用性を持ち、簡単に STM32 マイコンに最適化されたニューラルネットワークコードを生成することができます。 このマイコン用ニューラルネットワークコード生成ツールの使い方を説明します。STM32CubeAI のデモを行います。最初に使用するモデルのネットワークタイプを選択します。次に学習済みモデルのファイルを指定します。ファイルを選択しましたら解析ボタンをクリックします。 解析が終わりますと指定した学習済みモデルの変換後のレイヤー情報やメモリー使用量などが表示されます。またグラフオプションでこれらの情報を可視化することも可能です。次にコード生成ボタンをクリックします。 コード生成が完了しますと、そのまま統合開発環境でプロジェクトを起動することができます。 メイン関数に AI 処理の関数が含まれていることが確認できます。また、学習済みモデルの変換後のソースファイルが、network.c よび networkdata.c というファイルで確認できます。このように STM32CubeAI を使用することで、ニューラルネットワークの学習済みモデルを簡単にマイコンに組み込むことができます。 さて、この組み込み AI はどのようなところに応用ができるでしょうか一例として IoT サービスの最適化を紹介します IoT の現状はご覧のように IoT 端末からセンサで取得した生データをクラウドまで送信する形になっていますこの際 IoT 端末はセンサデータのアップロードのみの役割で AI などを使用したデータを価値のある情報に変える処理は すべてクラウドで行われています。生データを送り続けることにより、通信量は増大し、IoT 端末は通信電力が増大、通信費はかさむばかりです。クラウドも処理が集中することにより負荷が高くなります。組み込み AI でこの問題を緩和することができます。IoT 端末に組み込み AI を搭載することで、 処理をクラウドから端末側に分散し最適化をしますアップロードするデータを生データから複合化したデータに変えることでデータサイズを大幅に縮小端末の通信電力からネットワークの通信量通信費クラウドの使用量まで削減することができますこれにより IoT サービス全体のコストを下げられるだけでなく 端末のバッテリー寿命が長くなることでメンテナンスのコストまで低減することが可能となります。このような可能性を持った組み込み AI のデモをお見せします。こちらは ARM c o r t e x M7 を搭載した STM32H7 マイコンによる人物認識のデモです。ディープラーニングフレームワークに Tensor Flow Lite を使用して STM32CubeAI により マイコン用コードに変換実装したもので約 25fps1 秒間に25回の頻度でカメラの画角内に人物がいるかいないかを認識することができますまたより低消費電力な STM32L4 マイコン向けのデモも準備しています応用例として監視アプリケーションの人物認識による機器の起動やアラームに 特に人物の動きにより人物検出していたアプリケーションの置き換えには有効です。また家電や店内、街中に設置される機器に搭載することでスイッチを押したりすることの不要な近未来的なユーザー体験を実現するインターフェースとすることも可能となります。いかがでしたでしょうかこのように ST では組み込み AI のソリューションやデモを豊富に準備しています。 より詳細な情報はウェブページにございますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。